この動画ではマセマティカのノートブックにおけるセルの挿入と削除について説明しますセルやそのスタイルの説明については前のステップの動画を参照してくださいレポートを作ったりする際には計算の間に説明文を挿入したり計算を加えたり 逆に不要な計算や説明文を削除したりするるここととが頻繁に行われることでしょうその際すでに入力したセルの間に新しいセルを挿入したり逆にいらなくなったセルを削除したりする作業が発生しますそれではまずセルの挿入手順から説明します。 画面のノートブック上で最初の計算と次の文章のセルの間に新たな計算を加えることにしましょう。計算と文章のセルの上でカーソルをゆっくり動かすとすでにあるセルの上ではカーソルは縦になっていますがセルの間でカーソルが横になる場所があります。 ここでマウスを左クリックすると下のセルの上に直線が挿入されます。ここで何らかの文字を入力すると新しいセルが作られて文字が入力されます。この時セルのスタイルはマセマチカへの入力を表すインプットであることに注意してください。ここで マセマティカに計算させる式を入力し、シフトキーとエンターキーを同時に押すことで、マセマティカによる新たな計算を挿入することができます。この例では、100の階乗を計算しています。今と同じようにして、文章を入力することもできます。 この際は文章を挿入する場所にカーソルを移動させカーソルが横になったところでマウスを左クリックします。そして文字を入力すると新しいセルが作られて文字が入力されます。 今入力した文字をマテマティカの計算とは関係ない文章にするにはセルのスタイルをテキストに変更します今入力したセルのブラケットをクリックしてセルを選択しますそして書式メニューのスタイルにてセルのスタイルをテキストに変更します 最後にセルの削除の方法を説明します。セルを削除するには、削除したいセルのブラケットをクリックしてセルを選択し、Delete キーを押します。このようにしていらないセルを削除できます。レポートを提出する際は、レポートを一通り作成した後で、 余分なセルを削除し、レポートの体裁を整えてから提出するようにしてください。